ランシットアバトは飽きました。この中覗いとくん呪いのトーテムあった。浄化しとこう。はあ、霊障じゃなくてよかった。ネアと一緒に回そう。 誰かチェイスしてる見つかったねーちょっと宝箱もらってもいいですかライトカーここに置いといてあ心音がする。 カニバルだったのか。まず い, い。なんとかワンパンは避けれた。またビルを追いに行ったかなあともう一つだけ開けたい。ビルさんの家の鍵が入ってた。いらないからライトにしとこう。 あんまり離れないかな危なかった猶予入れたいな助けてくれる。 オブセッションにないからトンネルされちゃう。間に合わないなー。救助はビルに任せよう。こっち気になるよね。来た来た。ビルナイス。エースが捕まる前に後に台付けなきゃ。 あっち側固まっちゃうから寸止めで奥の発電機行こうそうねこれでさっきの発電機回したら完璧だねみんな大丈夫かな ハッチが目の前にあるね。全員無事出れそうもう一つのゲートこっちにあったっけエースチェイスしてくれてたんだね。ナイスビルさん。いや、カニバルだと肉壁できないからなー。 ダメだまだ空いてない一歩遅れちゃった僕のエイムーごめんビルさん僕当てるの苦手なんだどこに釣られるかな ここでビルは思った「鹿は無理じゃ逃げてくれと」とここでクエンテンは思った「鹿のカニバルは最強であると」とそしてネアも思った「普通ならば見捨てるのが基地だと」とそしてエースは思った「命の恩人を見捨てることができるか?と」と見捨てねえよどっちに転んでも最後まで付き合うぜ「地下ニバル相手にみんなどうする?」 猶予持ってるから僕が救助したいけど近づきすぎたらチェーンソーでやられちゃうし誰かが突っ込むか少しでも引きつけなきゃ いやー来ない。板は救助の用に置いときたい。エースが言った。僕も救助のカバーに。うん、ダメだマにアはなかった。うん、ナイス言うよ、ん、あ。言うよ、入ったけど、ぶっ切れなかったのか。 チャレンジすらできない無理無理無理今しかないダッシュで逃げてわしもどカか使いたかった何を入ってるよどうしたの 待間違えたどいてくれカニバル気がついたら時間なかった キラーさん緑、爽やかすぎて笑いました。